ゴール出しましたのはドロキレイの皆様でしたゴール主人の皆さん今以上お伺いにアクテをお願 い, いたします